チェスト、チェ、チェ、チェ、スト、チェスト、チェスト、チェストー。うわし、眠いーふわりだよー。今日はね、ふわりの道場になんと見学者が来ている。どうもどうもどうも、人気 YouTuber です。ハローユーチューブ、うスオマル YouTuber です。うわし。 よーく来た。面白くて強くなる。ふわりの道場に来たからにはごぼうのような。体も大根みたいになるから安心していいよ。それじゃあね。まずふわりがお手本を見せてあげる。斉藤田中、ちょっと持ってきて。よいしょ、しっかり持っといてね。 斉藤襟逆だよ直しといてねうわぁふわりさんすごいなぁそうだろうそうだろう君たちも文科生としてでもふわりさんユーチューバーとしてはまだまだ白身ですねなんだてめぇこれ知ってる通称銀の再生ボタン YouTube のチャンネル登録数が10万人を超えるともらえるんだ ぼくは100万人超えてるから金の再生ボタン持ってます か, かっけーふわりチャンネルなるほど相手にとって不足なかったというわけか見た目で力量を判断するとはふわりが未熟だったすまんかったそれじゃあ改めて手合わせお願いします おいおおお！まだまだこれからですね。<笑>つえや、それじゃ僕らお先でーす。お疲れしちゃう。ブンブン。ある YouTube。そこ入り口じゃないんだけどな。